K の第5話が2月10日に放送。未来への考えにすれ違いが生じたゆい、井上、と直お佐藤健の切ない姿が涙を誘いつつ、物語の謎の考察でも盛り上がっている。以下、ネタバレがあります。四角ゆ衣が襲われる事件が発生。同ドラマは、運命だと思った相手を突然失った主人公はいばゆ井井上。 と、優位の恋人で不可解な事件に巻き込まれて幽霊になった男長や直儀、佐藤、なぜかなおきが見えてしまうために二人の運命に寄り添わざるを得ない刑事大ォ城、松山健一を中心に描く。数奇な運命に翻弄、翻弄されながらも奇跡を起こそうとする三人が織りなす、切なくて暖かいファンタジーラブストーリーだ。 第五話は、直樹が殺害された事件の真相が徐々に明らかになる中、優ウがかつて同じ里親の元で過ごしたリサクラ、カリナ、に襲われた。リサクラは、もう何も思い出さないで、こっち来ないでよ、という言葉を残して立ち去った。四角優ウと直樹キ、ジョが遊園地デートへ。 そんな中、直樹は自分の葬儀が終わって落ち込んでいる優衣を励まそうと、情を通じてデートに誘う。優衣が選んだ場所は遊園地。そこは里親の家で見つかったユ衣とリサクラ、そして殺人事件の被害者でリサクラの同級生両家、近藤千尋が写っていた写真の場所だった。 写真の日のことが記憶になかった優衣は何か思い出せるかもしれないと考えたのだ。恋人向けのクイズイベントに参加し、直樹の回答を代わりにするジョー。優衣たちは優勝し、記念撮影することに。優衣は自分とジョーの間に直樹がいると思っていたが、実際の直樹は遠くから複雑そうな表情を浮かべていた。例え、 カンニータとしても自分が映ることはないが、端から見ればユウイとジョウは恋人のようで、しかもジョウがユウイさんと呼ぶようになったことにも、ナオキは焼きもちを焼いて怒っていた。ナオキたちを気遣い、ジョウはユウイとナオキの二人だけで観覧車に乗るように導いた。そこでユウイは身体がなくなったナオキが消えてしまうのではないかという不安をとろ。 消えないで、ねという言葉に直樹は口笛を2回吹いた。それは脳の合図だった。資格優位のため、ある決意をする直樹。直樹自身もいつ消えるかわからない不安と、口笛という手段はあっても、思いをきちんと伝えるには情に頼らなければならないもどかしさを抱えていた。 そんな時再びジョーの体に憑依したナオキは、これから先もナオキと一緒にいたいという優位に、俺たちにこの先はない、告げた。思いがすれ違う二人。どちらの気持ちも理解できるだけに悲しみが増す。 第2話で描かれた過去のシーンで、絵本、100万回生きた猫の感想として、100万回泣いたら、その後は元気にピンピン生きてってほしい、と言っていた優衣。そんな優衣のことが好きだった直樹は、優衣には新しい人生を生きてほしい、と事件が解決したら成仏することを決意した。事件の核心に迫っていく事柄もがいくつか明らかになった。 優位はかつての遊園地でもリサクラからこっちこんなと言われたこと、そのリサクラたちがグミを食べる男が運転する車に乗っていたことを思い出した。また、両家のマンションの防犯カメラに映っていた男がリサクラと会い、その男が少女たちが集まるお菓子教室を開く家にいた場面もあった。今回も、金ドラ104課がツイッターのトレンド入り。 すれ違う優衣と直樹の思い、また直樹が生前、優衣が欲しいと思っていた普通のネックレスを用意していたことに泣いた、切なすぎる、どうしたら幸せになるのかな、などの声が、そして事件の考察の盛り上がりも加速している。岸形文イコールザテレビジョンドラマ部。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。